で一応質問は終わったんですがあまりにも時間が余ってるんで、えー、地元のことを言ってこれは答えにくかったら答えてもらわなくても結構ですそして最後に試験を述べて、えー、終わりますで、えー、地元のことですが私の地元の長崎県は恥ずかしいことですが5年間で約5万人人口が減っておりますその最大の理由は水産業なんです、えー、東シナ海という大変いい漁場を持って 私の出身の五島列島を中心に、異性植物とか巻き網がどんどん出てですね、大変なあの経済的効果があったんですが、今から言う理由によって、もうガタガタになっております。一つは、中国が川魚を主としたのが海の魚に移ってきて、東シナ海に約2万隻出ております。日本は800しか出ておりません。そのことによって、異性植物はほぼ壊滅状態になっております。巻き網もほとんどそれに近い。 えー、もう一つはです、ね、温暖化によって住む魚が地域が違った、西の魚が山陰沖に行き、山陰があの青森の沖辺りに移っていってる、三番目が消費者の魚離れによって、お肉をパックでパッと買っていく、四番目が冷凍技術進歩によって、ノブリエの魚が瞬間冷凍して日本に持ってきて解凍したら、すぐその辺の魚と同じような状況になってきた。つまり 産地のの優位性が崩れれていいるんんででですすこの4つはどれも簡単に解決ききまませんできないと思いますそうすると、水産の復興というのは、もうまず養殖を確立させる限りあ、ありえないかな、こう思ってるんですね、もう一つは、これはもう歴史の宿命ですが、造船業が韓国、中国にほとんど移ってですね、州産業の造船業は長崎はもう思うに任せません。とすると、なんでやるのという話になるんです。 私は口を酸っぱくして観光をやれと言ってるんですが、なかなか思うとおりやってくれません、これを言うともう個人攻撃になるんで、中身は言いません、非常に私は経営感覚はまあ人並み以上に優れてると思ってるんで、これをやれ、あれをやれ、これをやれるって言うんですが、一つも実行してくれない、そういう中でこの IR っていうのは、すごいなと思ってるんで、独り言ですが、まあ、所見があったら教えてください。 答弁はじゃ あ, じゃあ細田博之君谷川議員のご出身の後藤列島をはじめ、えー、厳しい環境と過疎高齢化が進んでいるということをよく承知しております、えー、議員が、えー、主導権を持ってですね、国境離島の振興保全に関する法律を成立させたことも 一つ大きな業績でございますが、やはりですね、それぞれの産業がそれぞれの問題を抱えておりますから、やはり観光振興というのも、ですねそしてつづうららに日本国民も外国人も来てもらって、文化、 遺産を見てもらったり、楽しく旅をしてもらうということも、非常に大事な要素になっておりまして、6000万人と一口に言いますけれども、さまざまな工夫を凝らす、これは非常に大切な地域振興につながると思っておりますので、よろしくお願いいた谷川君、えー、まあ全部時間を使おうと思っていませんが、また、あ、試験ですが。あのー 一番心配は、やっぱり批判する人も言っているとおり、あの負の部分ですね、この法律による、負の部分、それで提案ですけれども、私はこれ、試験ですよ、人間の本能というのは、苦しいことを避けて楽を求める、これは僕は本能だと思うんです。そうすると、そうすると、いい結果が出ないんでですね、えー、悪い結果に対して人のせいにして言い訳する、これ私は保守本能、美化本能と言ってるんですけど、これに対抗するのは実は5つありますよ、5つ。 一つは人権に壮大な目標を持つこと、これは試験ですから、どこにも書いてませんよ、ここだけ勝手に言ってるだけですから。二つは、えー、このまま放っとったらどうなるかな、例えばどんどんどんどん借金を重ねていってますが、日本は、このまま放っとったらどうなるのかなといって、将来に対する危機感を持ってそれに構える。三つ目は、あいつには負けたくないよという負けん気を持つ。四つ目が恥ずかしいんですけど、愛ですよ、愛。家族を守る 女房子供を揉めるるために命がけて働く自自分分のことは自分でやる5つが宗教なんです宗教については日本の社会は触れたがりません、憲法違反とか言って。しかし、我々の先祖はもともと1週間に1回ぐらいお隣に行ったり、教会に行ったりしとったんです。なんでやれないのかなと思ってるんですけど、現実はやれない。例えば宗教について一つ触れると、ですね私は禅宗なんで、禅の勉強40の記念に3年やったんですが、 漢字、財宝、ん行人、漢字、財宝、竜、行人、漢字、証剣、合文、解空、同一冊役中ですが、その根底にあるのは、般若というのはですね、漢字は、はら見たというのは、般若は知恵なんです。見たというのは、行くなんです。で、漢、え、字、ー、はらが悲願、幸せになるための道ということなんです。でどうしたら幸せになるのと言ったらですね、 無念無想で生き抜けて言うんですよ。言い訳するなって言うんですよ。75分の1秒単位で、うわーっていけて言うんですよ。行けますかねあなたがガンで死にますよって言われて、さて、無心になれるのかなと私は自問自答するんですが、それはできないと思いますできないでも泣きながら、いずり回ってでもき、一日でも生きようとする。まあ、これが実は般若なんですが、こんなことを徹底してやっていかないと、 解決できない部分が出てきますよ、この IR4 は。やってほしい。けど、負の部分もあるよ。ということをよくよくお考えいただいて、もう一回宗教については見直せないのかな。自分の宗教でいいじゃないですか。現員否定するんじゃなくて。どれをやれっつったら問題だけど、自分の宗教なら徹底でやるよということを、議員それぞれ考える時期に来てるんじゃないかな。膨大な借金、人のせいにする。平気で人の金を使う。 それを何とも思わない。当たり前だと言って推奨する新聞もあります。政党もあります。そういうことを僕はここでぜひ立ち止まって考えていただきたい。これが IR 法案の 不, 不の分に対する私の心構えなんです。もう一つぜひお願いしたい。私は文部副大臣のときに、 夏目の石を読んだことのある人は、俺と語ろうよ、来 い, いよって言って手 を, 手を挙げさせたけど、誰もつませんでした。最近の文部省というのは、あの、創籍も読んでないのかよと思ったんですが、私は猫とおくさからについては全部、何ページの何行目から何行目は、これはいけるぞ。これはこの個室について書いてるよっていうのをずーっと書いてこう持ってるんですけどね。私はきちがいみたいに言ってた創石が好きなんです。全関十二回ぐらい読みました。 そういうことの中で、例えば、まっすぐな道で寂しいとかですね、一あの日盛りにお地蔵様の顔がにこにことかですね、しぐるれや人の情けに涙ぐむとか、全部さんとかなんですが、こういう部分をもうちょっと見直していただきたい、教育面で、そういうことをもう一遍ですね、人の心を、た例えば、家愛が不敬したら、四十九摩失をする、どうするんですか。 やっぱり心を耕す仕事をもう一遍われわれは考えんといた。そうすると、心を耕す仕事ってなんだというと、文学であり、彫刻であり、陶芸であり、三味線であり、それから宗教なんですそういうことを構えていかないと、この IR 法案の負の部分についての抜本的な解決にならんぞと。そういうことを提案して反対するならいいけども、何も提案できない、負の部分だけ見て反対反対というのは、いかにも芸がないよと。 それを本当は言いたいんです。ごちご予告書見があったら受けたまわってもこれで終わりますから起きたいと思います。じゃ、小澤秀樹君。さまざまなあこのおこれまでもお公営競技等についてその お, お金を使ってですねさまざまな進行を図っておりますが、あーこのお IR おカジノ収益についてはですねおっしゃるような。 伝統文化の振興と観光の振興こういったことをもっと深くやる仕組みを考えなければならないということをです、ね、今考えておりますのでまたお知恵を出していただきたいと思います実現の際にはよろしくお願いします谷川君時間が余りましたが終わりますありがとうございました